花びらの立体感が可愛いお花のタイトルを作りましょうちょっと横から見るとこんな風に浮き上がって見えますまず円の中にタイトルの文字を書きます円を切り取るときに2枚重ねにして同じ大きさの円をもう1枚作っておきましょう出来上がりは花びらが8枚になります 8等分に折ったこの扇形の先のところと同じぐらいの大きさの花びらを作ります。少し大きめに作っておき、切り込みを入れて重ねます。だいたい3センチぐらいの四角にしたかったので、八つ切り画用紙をこんな風に切り、青で囲った部分で花1つ分の花びらを作りました。細長い画用紙を4つに折り、 角が丸くなるように切ります。反対側の真ん中に切り込みを入れて、これで4枚の花びらができました。もう1枚も同じように切って、8枚の花びらを作ります。貼り合わせるには、幅 5mm の両面テープがおすすめです。4本の指に貼り付けて、 間を切っていくと作業が早くできます切れ込みの部分を少し重ねてしっかり握ったら端のところを両面テープで留めますしっかり貼り付けたら両面テープを剥がしておきます残りの花びらも同じようにして留めていきます8枚ともできたら タイトルを書いていない方の紙に貼っていきます貼るところがよくわかるように8等分に折ります開いたら折り目と折り目の間に先ほどの花びらを貼っていきますこうすると花びらを均等に貼ることができますこんな風に 丸みのある形に出来上がりました文字を書いてある方の円にのりをつけますのりつけ紙の上で端までのりをつけたら花びらを貼った円にぴったり合わせて貼りますこの時文字の一番上に花びらが来るようにすると綺麗に見えます可愛 い, いお花のタイトル文字が出来上がりました これは、祝電掲示用に作ったタイトルですが文字や花びらの色を変えていろいろなものに使ってみてください。